それでは今日の授業に入りますけれども、前回までは、教科書の46ページまでですね、連立一時方程式の解き方、解き方といいますか、その解の性質について細かく見ていきました。そこで、今日はその続きで、教科書ですと47ページからですけれども、 まあ、線形充属ベクトルの線形重属のための条件ですとか、それから数ベクトル空間の規定といった話をした後で、今度はその次の 2.4 節の行列の回数の話に入っていきたいと思います。で今日は差し当たり、その教科書47ページの定理 2.5 からいきましょう。 定理 2.5 なんですけれども、そのこれまで多分線形代数のこの授業の最初の方で、その線形独立とか線形従属といったそのベクトルのいくつか何個かのベクトルの集まりに対する性質についてあの学びました。で, で でこうその実際に線形代数を使ういろいろな問題においてはその対象となるえとその問題でですねそのベクトルを何個かこう扱ってその様子を見るということがよくあります。でその中でその今着目しているベクトルたちが線形独立であるか線形従属であるかというその性質の違いが今の今て 考えているその問題の答えにあのいろいろな形で影響を与えるということが少なからずあります。で、そ う, そうなりますとその、今考えている対象のベクトルがですね、線形除属になっているかどうかっていうのをこう調べるという局面があのいろいろな場所で発生するんですけれどもで、その際にあのどういう性質が言えるかと、だから例えばその、えー、とベクトルの次元と個数の関係から、 線形独立性とか線形充属性についてどんなことが言えるかということであらかじめ知っておくと便利な条件というのがいくつかありますのでそういったものの一部をこの定理 2.5 では扱います定理 2.5 ではその線形充属のための十分条件ということで定理が書かれていますので順に説明していきますけれどもえと一応順番に条件を書いていきますと 今考えているスカラーは実数か複素数としまして、それから、えっと、M と N は自然数ですけれども、あ、N の方が M より大きいとします。で、この時、えっと、次の2つのことが言えまして、一応その教科書に書かれている順番に説明していきますが、えっと、まず、第1番目は、 えっと、ベクトル A1 から AN というのが L 字数ベクトルとします。L 字数ベクトルが N 個あったと。で、それが、それらが、それぞれ、その別のベクトルの線形結合で表されていたとします。どういうベクトルかと言いますと、 B1 BM から BM ですね同じくこの L 字の数ベクトルなんですけれどもこの N 個の数ベクトル A1 から AN がそれぞれ M 個の数ベクトル B1 から BM の線形結合で表されているとします。 ベクトルの個数 n と m にはどういう関係があったかというとその n の方が m より大きい と, とすなわち、えーとまあ、b1 から bm を使って表した線形結合で表した a1 から an の方が個数が多いっていうんですねでこの時どういうことが言えるかというとこの a1 から an は線形従属であるということが言えます そのこの定理の一つ目の主張です。えっと、一応、教科書の文章は、こう、ずらずらずらずらと書いていますけれども、一応、この、なんでしょうね、示して、主張されている事実を、こう、もう少し明確にするために箇条書きにしてありますので、確認してください。で、次に2番目なんですが、えっと、2番目は特に、 ここでその L というのが現れました。L というのは今扱っているその数ベクトル空間 の, その成分の個数ですね。成分の個数が N より小さいならば、この A1 から AN は常に線形除属であると。 ことが言えます。 ここまでいいですかそれで、えー、と こ, この授業ではあのこの定理 の, その証明を詳しく説明することは時間の都合もあるので、あのー、省略しますただ僕の講義ノートには例によって、えーとまあ、証明の方は書いておりますのであの、まあ、興味関心のある人は後で確認してくださいでここではその定理 2.5 というのが まあ、ちょっと一見見ると何を言ってるのかよくわからないという人もいるかと思いますのでそのどういうことを言ってるのかというポイントというか意味をですね一応ちょっとあの説明しておきます。 えー、とこの定理ですね、あの2つの主張を述べていましたけれども、そのどちらかというと、括弧二の方が2の方が、あまあ、事実としては分かりやすいと思いますので、括弧二2から説明します。カ括弧2の方はですね、そのどういうことを言ってるかというと、まあ、1つの例なんですが、例えば、 L 個数ベクトル。L 個数ベクトルは、その、スカラーをこう L 個並べたベクトルですよね。この L 個数ベクトルを L プラス1個、どんなものでもいいですけれども、どんなものでも L プラス1個持ってくると、それらは、 線形流動であるということを言っています。ではその L コースベクトルを L プラス1個持ってくるっていう例を皆さん何か思いつくでしょうか。ということで一番ですね一番というかなるべく単純な例であのちょっと説明しますけれども。 この R2 というのを考えます。えー、と, R2 と聞かれて皆さんあのそのどういうもんだか多分ちゃんと線形代数一生懸命勉強していれば分かると思うんですが要は平面ベクトルですよね平面上のベクトルですでここではまあ平面上のベクトルはその平面上の矢印で考えることができるって言っていますからそうすると R2 で例えば、まあ、こういう A1 というベクトルがありましたと それから A2 というベクトルがありましたと。で、例えばその R2 の平面ベクトルですと、まあ二つまではあの、この2つの組まではあの状況に応じてその線形従属だったり線形独立だったり、こういろんなことが起こります。しかし、この定理 2.5 で分かることは、なんかもう1本、 なるべくこの2本と見かけの異なるものを書いてみますけれどもあもう1本もなんかベクトルを持ってきたと。でこう3本目のベクトルをこう持ってきた段階でこの3本 の, あの3つのベクトルというのは必ず線形充属になるということを言っています。ですのでその、まあ、これは引っ張りかし単純な例だと思うんですけれどもその まあ、ベクトルのですね、その数ベクトル の, その成分の個数に対して、その個数を1個でも上回るようなベクトル、個数のベクトルを用意すると、それは必ず線形充足になるということで、その、ある線んベクトルのまとまりが線形独立か線形充足かを判定する上では、まあ、非常に単純かつ有効な判定法の一つとして使えると思います。 カッにはこういうことをも説明していますので、ちょっとこういうことを通して理解してみてください。で、それから次に、えっ、ー、と、括弧1はもうちょっと複雑だと思うんですけれども、えっと、1の方は、えっ、ー、と、 例えばですね、今、えー、と M と N の代償関係で、えー、と M と N はともに L より小さくて、かつその定理の条件にありますように、えー、M よりも N の方が大きいものとしましょう。で、その括弧1で言っていることは、まあ、言っていることの一つの例としては、 L 項数ベクトルを用意しますと。で、まず L 項数ベクトル M 項。これは B1 から Bm というのを用意しますけれども、これら の, その線形結合を作るんですね。B1 から Bm を使って、 B1 から BM の線形結合をこれを A1 から AN ですね A1 から AN を作るとでここでそのポイントとなりますのはそのも作る材料というか元になった b1 から bm の個数よりも出来上がった結果の a1 から an の方が個数が多いってことですね。だからより少ないベクトルを使っ個数のベクトルを使って、より多い個数の線形結合を作ったと。そうなるときに、実はこの a1 から an というのは線形従属になるっていうのが、この定理 2.5 の括弧1の言っていることです。 そうすると A1 から N は線形流になり ま, すまあここまで言われてもあんまりまだピンとこないという人は多分いるんじゃないかと思いますのでもう少し説明を試みますけれども、まあ、なかなかここは難しいところで。 あのまあ、教える立場としてはなるべく皆さんが理解しやすいように説明を試みますけれどもあのそれは皆さんが必ず理解できるというのを保証は残念ながらできません。で、えー、こちらのこの試みる努力にプラスして皆さんが理解しようとする努力はきっと必要だと思いますので、まあ、その辺はこうお互いの で, ですねあの協力関係といいますかあの力を合わせ具合にが多分 聞いてくると思いますので皆さんもぜひ頑張っていただきたいと思います。で、じゃあここの例でうーんとそうですね。じゃあ例えばですね、そうですね。うんと。 えー、R の, の3っていうのは、我々が今住んでいるこの3次元の空間と思っていいわけですで。そこから B1 と B2 とい う, こう2つのベクトルをこう取ってきたとしましょう。例えば、 そうですねまあこういうその平面上で直行するような適当な長さの B1 と B2 というのを持ってきたとします。でそうしますと。 そこからですねこの B1 と B2 の線形結合を何個か作りましょうと。で例えば A1 をこんなふうに作った作りました。なんかだんだん話の内容がさっきの例と似てきましたけれども。まあ、でも一応 その話の枠組みとしては、この括弧コ1の中で話をしていますので、まあ、A2 をこういうふうに作りましたと。で、えー、とさらにこう3本目の A3 をこう作りましたっていうと、実はあのこの 3, 本3個目のベクトルの A3 っていうのは、あのー、A1 と A2 の線形結合で表すことができますということをこの定理は言っています。結果として、まあ、結果としてその理由、根拠として、 この A1 から A3 の線形結合、えー、あこれですね、A1 から A3 は線形樹属であだと。<笑>ということがあの事実としてあの分かります。で、えっと、皆さんの中には、その、線連立一時方程式の話をしていたのに、<笑> なんで今ここで唐突にこの線形従属ベクトルの線形従属の話が出てきたんだろうと疑問に思う人がいるかもしれません。これにはちょっとした理由がありまして、もちろん教科書には書いてないんですが、僕はあの多分その、僕が考えるところのこの教科書を書かれた先生がですね、こういう持ってきた理由だと思うんですけれども、実はこの線形従属か線形独立かっていう そのベクトルの性質を判定する際に使われる道具として有効なものがあの連立値時方程式なんですね。結局その与えられたベクトルが線形独立か線形従属かっていうのを判定するのにはそれらのベクトルからあの導かれる連立値時方程式をあの解くことになるわけです。でちょうど私たちはその前の時間にですね前の時間までですねその連立値時方程式のその解の性質について 学びましたのでそうするとまあそういった性質を使ってそのベクトルに関する性質を今回のように調べることができるというわけです。ということで実は証明ですねこの定理の証明を見ますと連立時方程式を解いてその解の振る舞いからその線形従属こういう時は線形従属になるということが導かれていますので。 あのぜひ皆さんも、あの証明の方を確認、えー、読んで勉強してください。ここまでで何か質問ありますか、はい、で、えー、と次にと、ここまでが教科書の47ページの話で。 次に教科書の48ページに入りますけれども、えー、教科書の48ページにその定理 2.6 という定理がありましてで、そこにですね、見出しには、えー、と数ベクトル空間の規定の個数の一位性とあります。で、うんと実は そ, その話をする前にあの、規定という言葉が出てきておりまして、で 一応この「規定」という言葉をちゃんと定義しておこうと思います。でこの授業の最初の方を振り返ってみますとその最初に平面ベクトルの話をした時にその「規定」という言葉を扱いましたけれどもその平面ベクトルの後に出てきましたこの N 項数ベクトルにおいてその「規定」という言葉をちゃんと定義してはいませんでしたので一応今のうちにその「規定」という言葉を定義しておきます。 えっと、意味としてはその平面ベクトルをやっ習ったときの規定と同じなんですがまあ一応その記号の使い方とかそれから言葉の使い方というをあのきちんともう一度確認しておきます。A1 から AN えーとこれは L 項の数ベクトルとします。 でこれがえっと数ベクトル空間 KL の規定であるとは 確認しますと、この数ベクトル空間という言葉は、すでに出てきていたと思いますが、教科書の15ページですね。 その、ワトスカラー場合の定義された N 項数ベクトルの集合を KN を、形状の N 項数ベクトル空間と呼ぶというふうにありますので、一応数ベクトル空間という言葉は、前、以前に扱っていますので、確認してください。で、この A1 から AN ですね。今今はその L 項数ベクトル空間を考えていますけれども、A1 から AN がこの L 項数ベクトル空間の規定であるとは、 次の条件を満たすことを言います。えっと1番目がえっと A1 から AN は線形独立である。ということ。それからえっと2番目は A1 から AN はこの数ベクトル空間 KL を貼る、もしくは生成すると言います。で、えー、と一応この生成するもしくは貼るの言葉をえともう一度復習しますと、 2の数ベクトル空間 KL のベクトル X に対してあるスカラ、ー N 個のスカラーが存在して X イコール C1A1 プラス、点点点点プラス CnAn が成り立つとで、えー、と一応ちょっと復習のために皆さんに聞きますけれども、こういう形の式を何と言ったでしょうか。えー、C1A1 プラス点点点プラス c n n というのを何と言ったかと言いますと、これはベクトル A1 から An の線形結合ですね。 ですので、えっ、ー、と、この2番の条件というのは、その、えっ、ー、と、2位の数ベクトル X に対してあ、この X がですね、この A1 から AN の線形結合で表されるということを言っています。ということで、一応、あの、規定の定義は、あの、平面ベクトルのときと、あの、まあ、意味としては同じで、えっ、ー、と、一つは線形独立であるということ。それからもう一つは、その、 数ベクトル空間経路全体を張る、もしくは生成するということが定義になっていますので、確認してください。<笑>じゃあ一応、ここまでを踏まえた上で、その数ベクトル空間の規定の個数の一時性に関する定理 2.6 を説明します。 で、うんと、じゃあやりましょう。まず、えっ、ー、と、これもですね、主張が2つありますので、あの括弧1と括弧二2に分けて書きます。えっ、ー、と、最初の主張は、 A1 ら、A、の N、まあ、これをその L 個を数ベクトルとします。それから B1 から B の M。これも L 個を数ベクトルとします。で、この A1 から AN というのと、それから B1 から BM っていうそのベクトルの組みがですね、 それぞれ、その数ベクトル空間ールの規定であるとします。で、このとき何が言えるかというと、実はこの2つ組の規定のを構成するベクトルの個数は等しいと。だから、 どちらの規定も同じ n 個だったら n 個のベクトルから成り立つ、なる規定であるということがまず最初の主張です。で次に2番目の主張としましては、特に 特に A1 から AN、あ、A1 から a m ですね。A1 から a m が、あ、ごめんなさい。K、KL ですね。だから、L 項数ベクトルですね。L 項数ベクトルの A1 から AN が、この数ベクトル空間、KL の規定ならば、 n イコール L すなわち、その数ベクトル空間、KL ですね、L 項の数ベクトル空間 の, あの規定を構成する、その規定となるベクトルの個数というのは常に L であると。だからその項数に等しいということを言ってるのがこの2番目の主張です。 でえー、とこの定理もですねあの細かい説明はかなり長くなりますので証明は長くなりますので証明はあの省略しますけれどもあの先ほどと同じようにこの定理のポイントについていくつかあの説明をしておきます。 ちょっと数字がアンバランスですねさっきの大きさだと明らかにこう決して書き加えたのがバレバレなのでまあビデオに残ってしまうのでどのみちバレバレなんですけれども、えー、それでまず定理 2.6 のポイントなんですけれどもまず先ほども述べましたように 数ベクトル空間 KL ですね。あの一応、それと、あの一応断っておきたいのは、あのこの教科書ではまだちゃんとは触れていませんけれども、この L はえっと有限な値であるということに気をつけてください。あの、数学ですと一般的にこの無限次元のベクトル空間というのもこれから扱ったりする機会があるんですが、えっと今のところこの線形代数で我々が学んでいる数ベクトル空間 の項数は有限項であるとしますでこの時のこの KL の規定の個数ですね。規定の個数というのは一組の規定を構成するベクトルの個数です。だからまあ規定の種類は無限にあるんですけれどもその一組の規定を構成するベクトルの個数は必ず L 個であるというのがまずあのこの定理 2.6 から分かる事実の一つです。 でそれから2つ目としては、その規定の個数、えー、と規定を構成するベクトルの個数は、えー、と規定の取り方によらないという、あのー、事実が。 ありますで、えー、とこれをちょっと身近な例で見てみますと、そのまあ、数ベクトル空間 k ルの規定の個数が L ということですから、例えばこの黒板の上ですね、黒板の表面からこうずっと上下に伸びる空間はあの R2 と見なすことができるわけですね。そうすると R2 の規定の取り方っていうのは、 いいろろあります、えー、と皆さん、どんなものが思い浮かべられるでしょうか。えー、例えば、その xy 座標のようにその直行するような、これ、基本ベクトルを使った規定ですとか、それから、いわゆるその遮光座標と呼ばれているようなその座標軸に沿った規定の取り方ですとか、 いろいろな規定の取り方があります。で、ここでその大事なことは、どのような規定の取り方をしたとしても、その一組の規定を構成するベクトルの個数は必ず2個であるということです。そこが、あの、大事なところですね。ということで、えっ、ー、と、実はその、この規定というのは、この、その個数は、 空間でしょう数ベクトル空間が1つ決まると規定の個数が決まるということを言ってますからでこれはあの数ベクトル空間をその特徴を付けるまあ値の1つであるということができます。 えーとまあ、数ベクトル空間を一つ与えると、そこの規定の個数は必ず決まると。で、それは、えー、と数ベクトル空間がもし異なっていると、まあ、異なる場合もある。例えば、その平面ベクトルの、えー、と規定の個数はあの2ですけれども、その我々が住んでいるこの実空間ですね、R3 では、その規定の個数は3であると。 というのは多分皆さん類推できると思うんですがそのようにこの空間の取り方によってその取り規定の個数というのがその空間をあ る, ある意味特徴づける値になっていましてこれを後の方でやりますけれども実はえと次元と言いますえと今まで多分2次元とか3次元とか皆さん言葉は聞いたことがあると思いますけれどもえこの次元というのは実はこの数ベクトル空間もしくはベクトル空間の 特徴づけるその値として、えー、数学的には使われているというところに注意してください。はい、えー、ここまでで何か質問ありませんかはい、えー。ということで、と今までその、まあ、セクション 2.3 で、その連立一時方程式と、それから、連立一時方程式にまつわる、その、 数ベクトル空間の性質について扱ってきましたのが、今度、そのセクション 2.4 に進みまして、その行列の回数という概念を扱います。 えっと、読み方は、あの、階段の階に数と書いて階数とおりますけれども、あのー、英語で使われることも多いです。英語ですと、英語その他の言語ですと、ランクと呼ばれることが多いです。ですので、まあ、行列の階数と呼ぶよりは、あのー、数学を専門にする人の間では行列のランクと呼ばれることの方が多いかもしれません。 まあ、あの同じものを言っていますので、えーあの、誰か別の先生がいきなりランクという言葉を使ったとしても驚かないでください。そこで、えーとまあ、これからその学ぶその行列の回数、ランクは、まあ、ある意味その行列を特徴づけるあの、まあ、数と値となっているんですけれども、えー、その ですね、回数、ランクを定義する上で、あのこの第2章の最初でその行列の行変形というのをやりましたが、まあ、それと類似した操作で、行列の列変形というのをこれから行いますで。これはその行列のランクの定義に必要な操作ですので、一応この時点で行います。あの学びます で、まあ、教科書をすでに読んでいる人は大体わかるかと思いますが、あのストーリーはそのこのセクション 2.1 でやった行列の行変形とほぼ同じ形で進められますが、まあ、一応言葉をきちんと定義しておくために、あの一つずつ版書はしていきます。<笑>一応版書はしていきますけれども、その 何度も繰り返しますが、教科書に載っている内容も多いですので、えー、と皆さんは 適, 適宜、取捨選択してノートを取ってほしいと思います。えー、とまず最初に、まあ、列基本変形と、それから列変形という言葉を定義します。 というのを M 行 N 列の行列として、それから C をスカラーとして、それから i と J は1から M までの自然数、ただし i と J は異なる値としますが、これらに対して、 次の3つの変換を A の列基本変形ということにします。 でその3つというのをこれから下の黒板に書きます。えー、と1番目は行基本変形ではこれ A の ある行を何倍化するっていう話でしたが、これについても同様で、A の大 i 列を C 倍すると。ただし C は0でない値とします。それから、 2番目は、行基本変形では、その A の第 i 行と第 j 行を入れ替えるという定義でしたが、これをただ単に行列に直しただけですね。A の第 i 列と第 j 列に入れ替える 帰る。えっ、ー、と自分の講義ノートの感じが。ちょっと心配になって、あれ。この字で良かったかなと思って、教科書を見たら、教科書はひらがななんですよね。ちょっとちょっとやら、あの一本取られますね。 でえー、と3番目。三番目はあのー、行基本変形では A の大 i 行もしくは大 J 行に大 J 行もしくは大 i 行の C 倍を加えるっていう話だったんですが、まあ、これも同じように列に、行列に変えたんですね。えっ、ー、と、A の大 i 列です大 i 列に。 第 J 列の C 倍を加えると。でまあ、以上 の, その3つの操作をその A の列基本変形と言います。ですので、えー、と皆さん以前書いた行基本変形の、まあ、行という文字を列という文字に置き換えればそれで OK ですね。 でさらに、この3つのです、ね、列基本変形を繰り返し施す操作。 変形ということにします以上があの列基本変形と列変形の定義です いここまででよろしいでしょうかそれでと次に知りたいのはじゃあこの列基本変形っていうのはですねその行列の掛け算で表したらどうなるんでしょうって話ですねで行基本変形の場合はその基本行列と呼ばれる行列をその A の左から か, らかけるとその行基本変形ができました。 列基本変形はどうかっていうとえ、実はちょっと面白い話なんですが、かもしれない、面白い、まあ人によって面白い話だと思うんですが、その基本行列をあの左ではなくて右からかけることで列基本変形ができます。 一応これはは事実は注意としてて書いておきます<笑>、えー。ちなみにこの「注意」という言葉ですねその、まあ、日本の社会ですとよくその悪いことをしたときに悪いことを行いなどを戒めることを行為を注意とよく言いますけれどもあの決して数学ではそういう意味では用いていませんのであの誤解して しないように注意してください、えー、とい う, ふうにですねあ の, 注意というのはその例えば数学の中でですねその、まあ、例えば本を読んでる人に対してあのここにはこういうあのことが成り立っていますとかそれからあのこの理論にはこういう落とし穴がありますから使う時は気をつけましょうとかそういった本当にこう注意を引くためにあの用いている言葉ですので、えー、とま あ, あの こうあまり戸惑わないように使っていただきたいと思います。で、その M 行、N 列 の, その行列 A にですね N 字の基本行列というのを以前にやりました。えー、と忘れた人はちょっと各自の、前の方を振り返っていただきたいんですが、えー、N 字の基本行列というのは3種類あって、えー、と教科書の中ではカッコ1ダッシュ、カッコ2ダッシュと書かれていましたけれども、カッコ1ダッシュはえーと EI の C と呼ばれるもの。えー、これはあの単位行列の第 I 行を C に置き換えた行列ですね。それから、カ括弧2ダッシュというのは P の IJ と呼ばれるもの。えっ、ー、と、教科書でもう一回振り返りますと、第2章の一番最初で、教科書ですと34ページから35ページに書かれてあります。それから、カ括弧3ダッシュですね。 3ダッシュは E の JI と呼ばれるもの。これらを右からかけることによってそれぞれ A の列基本変形 括弧1カッ2カ3というのはこの右側の黒板に書いたやつですけれども括弧1カッ2カ3という操作を行うことができます。で、えっと、ほとんどの形はその行基本変形の時と同じ形の行列であの、うん 列基本変形ができるのですが行基本変形と異なる行列の使い方が1か所ありますのでそこに気をつけてください。それはこのカッコ3ダッシュの E の JI と呼ばれる部分です。これ実は行基本変形の場合には E の IJ というふうに表されていました。で このインデックスの ji と IJ, ij だったのが ji にひっくり返っていますで。それはどういうことになっているかというと、えっ、ー、と、もともとこの e の ij ですね、行基本変形で使った e の ij では、えっ、ー、と、まあこ、ここに ij と j で、 i 列と j 列があって、この対角要素、対角要素の上ですね、上にのこの、えっ、ー、と、i の j 列、ij 要素にこの c という値が出てたんですけれど入ってきたんですけれども、この列基本変形で使う e の j i ではどうなっているかというと、今度は、えっ、ー、と、 この対角成分の下ですね、下の J 行 I 列の要素ですね、JI 要素にこの C が入っていますので、行基本変形で使った行列とは対象になっていますので、注意してください。<笑>一応注意すべき点はそのぐらいで、あとは、 その行基本変形のときの基本行列をそのままの形で A の右からかけるということで列基本変形ができます。えー、ここまでいいですか。はい、それでは。 えー、とまずその列基本変形の定義が終わりましたのでえ今度はこれを使ってこの行列のえ回数標準形と呼ばれるものとそれから回数ランクと呼ばれるものの定義を行います。 それでは教科書の四十九ページの定理二点七を見てください。この定理二点七から説明します。で、定理の見出しは行列の回数標準形とありますね。 その定理の中身を説明していきます。<笑>えっと A というのを、まあ、2位の M 行 N 列の行列とします。で、この A に対して、まあ、ある BB は M、行行列列ででかつ正則すそれから、えー、ともう一つ C これはと今までのスカラーの C とは異なって大文字の C で N 行 N 列でこれも正則な行列です でこういう B と C が存在して、どういうことが起こるかというと、この A の左側から B をかけて、右側から C をかけますと、これ次のような形の行列になると言っています。 まあ、あのブロックの形で表していますけれども、左上のブロックが、えー、と R 字の単位行列と。で、あとの要素が全て0という行列になります。で、ここで R は、 まあ、M と N の、まあ、最小値以下の値になりますけれども、まあ、あのせいぜいこう1がどんどん続いてもその行列の、まあ、右下まで来て止まるということですね。で、まあ、こういうことが起こると。だから、えっと、2意の行列 A に対して、そのあるその行列ですね。 えー、適当なっていうのもこれ数学ではかなりその特有の言い回しですけれども数学でいう適当なというのはその性質を満たすちょうど良いという意味であってあの決していい加減なとかですねその社会で扱われているその適当なという意味ではありませんのでこれも注意してくださいであのこの行列 A に対して適当な生息行列 B と C をか け, るかけてですねでこのような形の行列にすることができると。 えー、いうののがこの定理です証、えーまあ、明はちょっとその時間の都合であの詳しくはできませんけれどもそのどのようにしてこのような形にできるかというのをあの大雑把にですが説明しておきます。 えー、とまず最初に行列 A が与えられました。で、えー、とこれに対してその今まで行変形でえと習った事実としまして、この A に対してですね、その、ある適切な、適当なその行変形を繰り返すと、その、 行変形を繰り返すということは、まあ、ある、それに対応する生息行列 B を A の左からかけるということと同じ意味を表すんですが、これが、その簡約階段行列になるというのを、あの、以前やったわけですね。定理で言うと定理 2.1 というのがありました。で、簡約階段行列はどういう形になったかっていうと、 こういうい行列で、すねでこの1の階段が合計 R 個ありましてでそれぞれの1の階段の列の番号を K の1、K の2、K の3、K の R というふうに呼んでいました。で、ここまでは その、以前、えっと、行変形を使ってやった話ですね。で、えっと、今日はここからが、その新しい話でして、じゃあ、この、その、簡約階段行列にどういうことを、操作を行うかっていうことなんですけれども、えっと、まず結論から言いますと、この、階段の角になっているこの列をですね、 この R 列を全部この行列の左側に詰めてしまいます。詰めるということは今どうすればいいかというと、例えばこの第 K2 列っていうのを今度はこの第2列に持ってきたわけですね。そうすると、まあ例えばこの第2列と列を取り替えればいいわけですね。同じようにしてこの K3 列も第3列と取り替えるということを繰り返す。 最後、K の R 列も、第 R 列と取り替えるわけですね。だから、例えば一つの操作としては、えっ、ー、と、第、え第 K の J 列ですか。第 K の J 列と、第 J 列を、交換しましょうと。で、 二つの列を取り替えるというのは先ほど定義しましたように、列基本変形の一つの操作なわけですね。ですので、まあ、これを繰り返すことで、まあ、次のような形にできると言います。えー、先ほどはその階段の こう 段, がですね、その段の幅の長さが長かったり短かったりっていういろいろなものがあったんですがこの列変形を行うとその階段が全部対角成分状にこう揃うわけです。で、ここまでは第1列から第 R 列までこういう形になりまして。であと 残りの第 r プラス1列から、えっと、第 n 列か。n 列までは、あの、なんか適当な要素は入っていると。で、えっと、この次に、さらに何をするかというと、あの、この部分ですね。あ、これ、ごめんなさい。この部分か。この部分。 の要素を全部ゼロにしたいわけですでゼロにするにはどうすればいいかというと実はここですねこの第1行からその第 R 行第1列から第 R 列までこの、えー、と基本ベクトルの1が入ってますのでこれをこう何倍化してこちらの行に加えることでその狙った成分をこうきちんとゼロにすることができます。 でそういった操作をまたいっぱい繰り返すとで。これは全部先ほども定義しました列基本変形に入っている操作ですの で, でこれを全部例えばまとめ向け C2 という行列にすることで最終的にこの黄色い部分がゼロ行列になりまして こういう形の行列が得られたということで定理 2.7 の結論に至るような操作ができたことが分かると思います。というのがこの定理 2.7 でして でえー、と定理 2.8 ではその回数標準形の一位性という性質が述べられています。 これはどういう話かというと、今は定理 2.7 からですね、その2位の A という行列を、その、まあ、先ほどのような形の行列に変換できますということをやっていたんですけれども、その変換するための行や行列の消去の手順というのは必ずしも一通りではないわけですね。いろんな消去の手順があると。 そうしますと、例えば一つの行列 A に対して、ある B と B ダッシュ、これは M 行正方行列で、どちらも正則。それから、またある行列 C と C ダッシュ、これは N 行、N 列の行列で、N 次正方行列で、 でまあこういう BB'CC' が存在してえ例えばその A に対してですね、えー、と B と C を使ってその 標, 標準形を作った時に現れるその単位行列があーと R 値の単位行列だったりしましょう。 一方で、その A に対して、この B' ダッシュと C' ダッシュを使って、その、作った標準形の、に現れる単位行列の次元が、あ、次数ですね、次数が、えっ、ー、と、R' ダッシュ字だったとしましょう。そうすると、まあ、見た目、もしかするとこの ER と R' ダッシュは、 同じかもしれない等しいかもしれないことになるかもしれないと。こう疑問に思うわけなんですけれども、実は、この時えと大事な事実は、この r と r' は等しいというのがこの定理 2.8 です。の主張です。 ということで、うんと、まあ、回数標準形に、こう、与えられた行列を変形していくときに、その変形の手順というのは、こう、いろいろな手順が取れるわけなんですけれども、あの、行き着く先は全部等しいってわけですね。えー、ということが、この定理 2.8 が言っていることです。ですので、その、うんと、この A の回数標準形を作ったときに、えー、ここに現れる、 この単位行列の次元、すなわちこの R の値というのは、そ の, この変換に使う行列 B や C の取り方によらないで、えっと、その行列、最初に与えられた行列 A によってのみ定まるというのが、この定理 2.8 の言うところです。で、このことから何が言えるかというと、あの、実は、この与えられた行列 A に対して、 その回数標準形を作った時のに現れるこの単位行列の次元というのはその行列のあるに対してある特有の値と思えるわけですね。どんな変形をしても必ずあの R 字の単位行列が現れるということですからそうするとその R というのはあのその A という行列のまあ一つの性質を位置づけるあの値ということができます。というのが 実は今日時間になりますので今日はやりませんけれども、次回やりますけれども、その行列の回数、ランクと呼ばれる値になります。でえー、と, でということで、じゃ あ, あの、一応、次回はそのこの回数標準系からですね、この行列のランクの定義と、それからこのランクに関する性質について説明していきたいと思います。 ここまで何か質問ありますでしょうかじゃあ今日はこれで終わりにしますどうもお疲れ様でした